皆さんこんな悩みはありませんかつい食べ過ぎてしまう。何かしら運動しないといけないけど、自分に合ったちょうどいい動画がない。 動画見てやるけどどれも自分にはきついでも毎日運動しなきゃやらなくなってめんどくさくなってしまうそういった方でも簡単に痩せることができる代謝が上がって脂肪燃焼効果が上がって体が冷えやすい人にぴったりな運動メニューを紹介しますスマホ持って7秒動くだけです見ながら一緒にやってみてくださいスマホは持ったままやりましょうまずは右ももを持ち上げて7秒キープスタート1 2 3 4 5 反反対対一緒です1 2 3 4 5 6 7で横に上げましょう今度は右足を回しましょう。1 しげていきましょうんしん七。んしんしんしんしんしん七。んしんしんしんしんしんしょうんし 1234567右手を後ろに伸ばしましょう1234567反対の一生1 2 34567今度は手を上に上げましょう1234567頑張ましょう 伸ばしましょう1234567今度は持ったまま体を振りましょう1 2 上に揺れましょう。一、二、三、四、五、六、七。足開いて膝曲げて腰を動かしましょう。一、二、三。 横、右、伸ば今度は体を横に振りましょう。右、左、伸、横、伸、かかとを上げたままで左右に動きましょう。 両膝曲げてお尻を振りましょう1234444足を縦に開いて前後に揺れましょう1 2 4 4 5 6 7反対も一七、膝を軽く曲げてぴょんぴょん跳ねましょう。 1、2、3、4、5、6、7、もう高く上げましょう、1、2、 そして、高く上げましょう。これを毎日行うことで、痩せる体質が作れます。やってみた人はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。